皆さんこんにちは NV サポートのみそのです今回は NVDA 実践講座第4回となります第4回では文字らから提供されている Firefox のインストール手順について紹介します Firefox とはインターネットを閲覧するためのソフトいわばインターネットウェブブラウザの一つですインターネットウェブブラウザとしては Windows、の標準としてインターネットエクスプローラーがありますがこれに比べてページの読み込みが速く動作が軽快であることが特徴的です NVDA ではこの Firefox との組み合わせにおいて判定したインターネット閲覧環境となりまた操作もしやすくなっていますでは実際のインストール作業を行っていきます今回は せっかくですので NV サポートのサイトを利用してインストールを行っていきますではまずインターネットエクスプローラーを起動しますインターネットエクスプローラーの起動は Windows 7ですと初期設定では Windows キーを押しながら数字の1で起動することができます今回の NVDA の音声エンジンは j t l k の M001 という男性音を使用しています M001 というのはねなんか名前っぽくはないですけど男性の声ということになりますインターネットエクスプローラーが起動して最初に表示されるページは今回は Google が開いています NV サポートのフロントページを開いてみたいと思います開き方はいろいろとあるのですが今回は 汎用的な方法としてキーボードのショートカットコントロールキーを押しながら O を使用しますそれではコントロールキーを押しながら O を押しますファイルを開くダイアログドキュメントを開くには全ドキュメントのインターネットアドレスを入力してください開くカッコ4カッコ4カッコ4カッコ4コンボボボックスクローズエディットホルトプラスボック業ここで NV サポート .org と入れます NV 選択を SU セピオド r 入力が終わったら Enter キーを押します Google-Windows インターネットエクスプローラー Google ドキュメントエディット空業フロントパーゲーデダッシュ NV サポートリンクポルトプラス2コンテンツに飛ぶ縦線リンクポルトプラス6ナビゲーション今は NV サポートのトップページいわばフロントページが開いています、えー、フロントページというところをフロントパーゲーデダッシュ フロントページというところをフロントパーゲーと言いますが<笑>気にしないでおきます、えー、初期設定では NVDA はページが読み込まれると自動的に最初から読み始めるようになっています読み上げを途中で停止する場合はコントロールキーを押すと便利ですそれでは NVDA 関連のところに行きますアルファベットの H を押します1回押すとパーソナルツール見出しレベル5 続けて H を押すとセクション見出しレベル5セクションというところまで来ますこのセクションというのは NV サポートのメインメニューの位置づけですここから下矢印キーを押すと記録リンクフォームリンクニュースリンク NVDA リンクスマートフォンリンク家電製品リンクワントーコーナーリンクイベントリンクリンク集、リンクユーザーのようにいくつかのリンクが並んでいるのがわかりますタブキーを押しますニュースリンクニュースと言います さらにタブキーを押します NVDA ・リンクはい NVDA と読み上げるリンクが出てきましたのでここで Enter ーキーを押します NVDA ・ M-NV サポートリンクボルトプラス2コンデンツに飛ぶ縦線リンクボルトプラス6同じようにページが開いて読み上げが始まったらコントロールキーで読み上げを中断しますアルファベットの H を押しますパーソナルツール見出し05はいアルファベットの H をさらに押していきます セクション見出しレベル5もう一度押します NVDA 見出しレベル1もう一度押します Google8000 見出しレベル1もしここまで行ってしまうと次の見出しがありませんもうジを押してもえ次の見出しがないと言われたらもう見出しがありませんのでえ戻る場合見出しを戻っていく場合はシフトを押しながら1となります NVDA 見出しレベル 1NVDA と読むところが見つかりますここで タブキーを押していくと一つ一つリンクを確認することができますタブキーを押しますホーム記録リンクさらにタブキーを続けて押していきます NVDA 最新情報リンク NVDA 実践講座リンク特選 NVDA アドオンリンク世界の NVDA アドオンリンク NVDA 関連ツールリンク NVDA 関連ツールというところが見つかったらエンターキーを押します NVDA 関連ツール M-NV サポートリンクポルトプラス2個 はい、同じようにページが読み込まれたらコントロールキーで読み上げを中断していますここからアルファベットの H を押していきますパーソナルツール見出しレベルセクション見出しレベル 5NVDA 関連ツール見出しレベル 1NVDA 関連ツールというところが出てきたらタブキーを押しますホーム既読リンク NVDA 既読リンク次世代ブラウザ Firefox 高速中点安全中点カスタマイズ自在な無料ブラウザリンクここまで来たらエンターキーを押します 次世代ブラウザ、ファイアフォックス、高速、中点、安全、中点、カスタマイズ自在な無料ブラウザ、デスクトップ版 Android イ、ここが点、新たなる出発点、高速、中点、安全、同じようにコントロールキーで読み上げを中断しています。今、モジュラのファイアフォックスの公式サイトが開いたところです。一旦読み込まれたページの先頭へ移動します。ページの先頭へ移動するには、コントロールキーを押しながらホームキーとなります。 見出しレベル1ピンクモジラジャパンアルファベットの H を押しますナビゲーションランドマーク次世代ブラウザ FIREFOX 記録リンク見出しレベル1もう一度 H を押しますメインランドマークここが全新たなり出発点割り見出しレベル1ここでタブキーを押します FIREFOX 無料ダウンロード Windows 版リンク FIREFOX 無料ダウンロード Windows 版と読み上げますので Enter ーキーを押します あら通知バーのエキスとダウンロード c b n m o d ラドッ a ネップから Firefox セットアップ2 2 0 e x e 2 0 9 m b t o 閉じ実行または保存しますかクエスチョン実行ボタンポルトプラスアナリー保存スプリットボタンポルトプラス S キャンセルボタンポルトプラス C 閉じるボタン閉じる大見出しランドマークナビゲーションランドマーク見出しレベル1リンクはい一旦コントロールキーで読み上げを中断しますダウンロードしますかというような読み上げがされているのですがキーボードですとうまく。 保存や実行ボタンにフォーカスできない場合がありますので、この状態で。ボルトキーを押しながら、N を押します。あの後、通知バーのテキスト、多分の。この時、タブキーを押していけば、保存やシフトタブで。実行が選べる状態にはなっていますが。場合によっては、キーボードではフォーカスできない場合もあります。 今回の実践講座ではキーボードのショートカットとしてボルトキーを押しながら R を押しますゼロパーセントリクストラクティングダイアログキャンセッタセキュアデスクトップユーザーアカウント制御ダイアログ次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますかクエスチョンプログラム名コロンファ f i フォックスインストーラー確認済みの発行元コロンモジラコーポレーションファイルの入手先コロンこのコンピューター上のハードドライブイエカッコ N カッコとジボタンボルトプラス n w i n d o w s ンではファイルがダウンロードされようとするときに このようなユーザーアカウント制御ダイアログが表示されます問題がなければオルトキーを押しながら Y を押しますケタモジラファイアフォックスのセットアップダイアログモジラファイアフォックスのセットアップこのウィザードではモジラファイアフォックスのインストールをご案内します割りセットアップを開始する前に全てのプログラムを終了させることをおすすめします割りそうすることでコンピューターを再起動することなく関連するシステムファイルを更新できます割り続けるには大確保次へ大括保閉じをクリックしてください割り次へ確保 M 確保とじボタンオルトプラス、N ファイ e フォックスのセットアップ画面が表示されましたこのままエンターキーを押しますプロパッチページセットアップの種類を選択して全大確保次へ大括保とじをクリックしてください割り最も一般的な構成でファイ e フォックスをインストールします割り構成を選択してファイ e フォックスをインストールします割り確保上級ユーザー向け括保とじ標準インストール括保 S 括保とじラジオボタンチェックボルトプラス S 基本的にはこのままエンターキーを押しますインストール確保 i 括保とじボタンボルトプラス i はい、さらに Enter ーキーを押します。 次へ、カッコ、N カッコとじ、治療不能、Firefox をインストールしています。リを掃除しています。 ファイアフォックスのインストールが完了して今は完了画面が表示されていますエンタッキーを押しますダウンロード設定以降はウィザードダイアログ設定とデータのインポートオプション10ブックマーク10レキ10パスワードその他のデータをインポートする対象を選んでくださいコロングループオプション10ブックマーク10リレキ10パスワードその他のデータをインポートする対象を選んでくださいコロンマイクロソフトインターネットエクスプローラララジオボタンチェックボルトプラス m 一の三 今まで使っていたインターネットエクスプローラーからお気に入りの情報やその他パスワードや履歴についても簡単に移行することができますこのままエンターキーを押すと移行作業が始まります KayaFox ス, スタートマイナス組み込みの検索エンジンによるスタートページラジオボタンチェック1の2ここも基本的にはエンターキーを押します フファイアフォックスへようこそ使用中メインランドマーク見出しレベル1文字ラファイアフォックスファイアフォックテンインターネットをより良いものにするため活動している経理法人のリンク文字ラがお届けしています。ボタ ン, ボタン見出しレベル2ファイアフォックスの新機能を動画で見るボタン見出しレベル2ファイアフォックスの特徴を画面で見る補足情報ランドマークリンク生まれ変わったアンドロイドファイアフォッ f o リンク f i フ, フォックスの最新情報はあと文字だ JP コントロールキーで読み上げを中断します。設定 Firefox へようこそというページが表示されます。ここまででインストール作業は終了となります。以上で、NVDA 実践講座第四回、Firefox のインストールを終わります。それでは、また次回をお楽しみに。